いやあれ本当にかんあのその後全く出てこないじゃないですか、うん、し, しんどく<笑>、うん、なんか本当あの、まあ、まず本当にあの時よく見つかったもんだなっていうのがね率直な気持ちですね で本当なんかの、ね、こうなってみると本当に何かのサインだったような気もするしそれこそ、ね、今防潮堤の建設が進んでるけれども、まあ、あれがあったせおかげでその県の方でも、ね、あの防潮堤に当たる部分についてはまあやれるだけの捜索はしてくれたし軽い言い方になっちゃうけど本当に言うのもね えー、なんだろう空気読んでるぞみたいな<笑>、うんまあ、であれがあったからもしかすると、ね、ずっと捜索もあゴールデンウィークと今回もね、えー、続いてるような気がするし、まあ、すごいきっかけを作ってくれたなというふうに思います。 しんどくなるっていうのはそのやってもやってもなかなかこう自分も見つからないっていうことではなく、うん、ではなくて、うん、しんどくなるっていうのとは多分違うかなだからそのやっぱこういう場がね今ここにあるっていうことがなんか嬉しいというかうん。なんかもう特にここに集まってくる人たちって な ん, ていうん で, すか、ね、でも本んこうあの今の世の中に対する憤りみたいな。やっぱ辛いんですかね。<笑>あのうん その憤りみたいなのが、ね、うまくこう発信できればいいんだけども今自分がそれがちゃんとできてないというところででも集まってくる人たちって、まあね、そういう人たちばっかりじゃないですか、うん、だからなんかね不思議な場になってますよね本当に、うんとに何かこう なんだろう世の中から外れてるわけではないんでしょうけどまあ一種本当にこそ何ていうんですかねうん、なんて表現したらいいのでほんもうんうんまあ、本当におかしいことをちゃんとおかしいって言ってる人たちが集まってきてる、うん、なんかまさにそういう場所にしていきたいなっていう思ってるの まあ、普段そうです、ね、そういう話を来てくれた人たちにもしてるんだけれども、まあ、基本的に私が1人でそれをやってるような感じなの で,、うん、で同じように考えてる、まあ、それ以上にすごい考えてる人たちがこうやって集まってくる場所、まあ、ここにあるっていうのはもう本当すごいことです。 まあ本当にこれ、あのー、なんだろう、まず本当に一月に見つかったことによって、でそのね、他の、あのー、ね、岩手、宮城とかの、工場庭の下には絶対遺骨は残ってるようにうん。なんかその上で復興があるっていうのは、どうなんですかね、まあそういう、こう、ね、社会の中で、えー まあね、そうせざるを得ない状況になってるけれどもそれでいいんですかねっていううんでもそういうモやモヤを抱えてる人ってね他にも多分いると思うんで、まあ、今度は町民の中でそういう人たちとね、あのー、意見する場を作っていくとかそんなことができればいいのかなって思うんですけど、ね、今その今政権が うん、原発の新増設ということを掲げ、うん、ている、うん、ということ自体を、木村さんはどういうふうにいや、まずそれは自分たちからすれば考えられないですよね。だけど、多くの人がそれを望んでるんだって、だってね、その新しい原発を作っていくということに対して、なんか支持率の方が高いような、なんかそんな感じになってますよね、今。でそ れ, それ 多くの人がそれを望んでるんだって思った時になんか本当に何て言うんだろうあほんじゃ、まあ、しょうがねえかみたいな感じになっちゃうんですよねでもだから今こう こ, こでここに来てくれる人に伝えてることってどっちかっていうと、あのー、一人でもちょっとねそこに気が付いてほしいと思って伝えてるので。 だから自分 の, そのこれからやりたいここでやりたいなと思ってることって今すぐ効果が出るような話ではなくて実際に効果出るかどうかも分かんないようなことをあのでもや ら, なあのやらないよりは絶対いいのでやっていてんでそんな感じでもう100年後1000年後にちょっとでも変わってればいいなってそういう思いでやってるんだけどでも原発の増設とかね沖縄の基地問題とか。 頭痛症の問題って今じゃないですかだからそこがんかねずーっとこう自分の中でもやもやしてて何もできないうんいその中で自分ができることって何なのかなーっていうのうん、うん、そこはしんどいですね<笑>何もできてないんじゃないかみたいな感覚ってことですか、うん、何もできないんじゃないかな自分で その部分について何かできる反対運動運動家じゃないとは思ってるので何ができるのかあったら本当に何もできないなってやろうと思ってることが本当に時間のかかることでそれを次の世代の人につないでいきたいと思ってるといや何も本当に返答できないなってびっくりしました本当にその台湾有事についてその避難ねその震災の時避難がどうだったのかな っいいうところをなんか聞きたいみたたみな話だったんだんけど何も答えられないっていうかそこと戦争がつながってくるっていうのを今までね考えたこともなかったのででもやっぱあのー、そんな中でふっと思ったのはやっぱ双葉病院ですよね。うん。えー、それこそねあの。奥まで言えば双葉病院、まあ まあ、小野病院もあったけども双葉病院については、まあ、介護が必要な人たちが寝 た, 寝たきりでそこにいてあのずっとベッドに横たわってるような、ねえー、方たちが観光バスの椅子に座らされてで20人くらいもそのバスの中で事切れていくみたいな、うん、まあそうなりますよね うん、まあそういう話についてはなんか参考にはなるかなって思ったんですけど、なかなかそれ以上のことは、ああ、逆に言うと、まあ、大熊、まあこういうね、あの人口水の少ない場所だからこそまだね、避難がね、そんなに難しくはなかったのかなってはいると思うので、うん、だけど、まあ、 原発のあるところもそうですけども、あの、行政の方で、その避難経路とかちゃんと作るわけじゃないですか。それが本当に機能するとは思えないような、<笑>うん。避難、まあの、ね、女川あたりもそうですけども、それが戦争の時に、本当に機能するのかな。 実際そこはあのよくわからないけれども、スケンさんの言うりまり、まあ、そんなことも考えなくて、考えることが必要ないような、本当は世の中じゃなきゃならないのに、なんでわざわざ避難が必要な、あの何かあったときに避難が必要な原発を作るんですかっていう。うんこんな 悩くていいわけですよ。うん、なんかね本当世の中の 99% ぐらいの人たちはそういうこと考えないって<笑>ね本当に息が詰まりそうな感じですね。ねそういうことをちゃんと伝えられないと言えない。